いつまで遺憾を言い続けているんだと思っているのが、大多数の日本国民の考えと思われますが、その声が日本政府に届く日は来るのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。いわゆる自称元徴用工裁判に関して、茂木外務大臣加藤官房長官のコメントを NHK のウェブニュースが掲載していますのでご紹介します。太平洋戦争中の徴用をめぐる問題で、韓国の裁判所が日本企業の資産の売却を認める決定を出したことについて、茂木外務大臣は極めて遺憾だと述べ、韓国側に抗議したことを明らかにしました。太平洋戦争中の徴用をめぐる問題で、 韓国の地方裁判所は27日賠償を命じられた三菱重工業が韓国国内で差し押さえられた資産の一部について韓国の裁判所としては初めて売却を認める決定を出しましたこれについて茂木外務大臣は閣議の後の記者会見で韓国側は我が国の立場について当然認識しているにもかかわらず今般 報じられた動きがあったことは極めて遺憾だと述べ、東京とソウル、それぞれの外交ルートを通じて韓国側に抗議したことを明らかにしました。その上で、茂木大臣は、旧朝鮮半島出身労働者問題に係る韓国大法院の判決や司法手続きは明確な国際法違反であり、現金化は日韓両国にとって 深刻な状況を招くもので避けなければならないと述べ、韓国側が直ちに国際法違反の状態を是正すべきだという考えを重ねて示しました。加藤官房長官は閣議の後の記者会見で、旧朝鮮半島出身労働者問題に係る韓国大法院判決や関連する司法手続きは明確な国際法違反だ。 現金化は日韓関係にとって深刻な状況を招くものであり、避けなければならないと日本側から韓国側に対し繰り返し申し上げてきた。韓国側は我が国の立場を当然認識しているにもかかわらず、こうした動きがあったことは極めて遺憾だと述べました。そして日本側から韓国側に対し適切な対応を講じるよう 強く申し入れを行ったことを明らかにした上で、関連企業は即時抗告を行うものと承知している。韓国側が直ちに国際法違反の状態を是正することを含め、日本側にとって受け入れ可能な解決策を示すよう引き続き強く求めていくと述べました。韓国で三菱重工業の資産売却を認める裁判所の決定が出されたことに関連し、 韓国外務省の報道官は28日の定例会見で全ての当事者が同意できる解決に向けて両国間で速やかに協議を行うことを期待すると述べ日本側と協議を通じて問題の解決を模索する姿勢を改めて示しましたまたこの問題で日本政府が韓国の裁判所の判決や決定は国際法違反だとして韓国政府に 現状の是正を求めていることについては、日韓請求権協定の適用範囲に関しては法的解釈に争いがあり、国際法違反というのは一方的で恣意的な主張だと反論しました。とのことです。茂木外務大臣と加藤官房長官のコメントの元となったニュースをちょっと見てみましょう。こちらは中央日報から一部引用します。 テジョン地裁は27日、商標権特別現金化命令事件で、日程強戦期徴用被害者であるヤン・クムドクさんとキム・ソンジュさん側と三菱重工業側に、三菱重工業の韓国内商標権と特許権を売却することを命令した。ヤンさんとキムさんの弁護人は、裁判所が 三菱重工業の資産に対する売却を許可したもの。債権者が要請すれば売却手続きを含むことができるようになったものと話した。売却対象は、ヤンさんが差し押さえた商標権2件と、キムさんが差し押さえた特許権2件で。裁判所は、ヤンさん側と関連し、三菱重工業が2015年4月15日に、 韓国国内で登録した商標2件を売却するよう命令した。キムさん側と関連しては2012年6月25日と2015年2月16日に特許決定された特許権2件を売却するようにした。ヤンさんとキムさんは近く商標権売却に入るものとみられる。弁護人は商標権と特許権に対する 鑑定評価をもとに価格を算定した後競売にかけるなど様々な方法があるだろうと話したとのことですまだ地裁の段階でありこの上に公債最高裁とありますのでまた以前のように途中でへたれて判決が覆える可能性もあるにはあるのかもしれませんへたれる可能性も否めないもののそれでも現状は 着実に一歩ずつ現金化への道を進んでいる状態と言っていいでしょう。この問題に対し、一体日本政府はいつまで遺憾しか言わない気だと怒っているのが、大多数の日本国民の声だと思います。明確な国際法違反を行っているならずもの国家に対して、いつまで生ぬるい対応しているんだと思うのもいたしかないところだと思われます。ならずもの国家として、 無法の限りを尽くす韓国に対して、日本政府はこの先どういう対応をしていくのでしょうか。先頃開かれた国連総会と時を同じくして、いくつかの外相会談が行われています。その概要が外務省のホームページに掲載されています。当然のことですが、全文は掲載されておらず、あくまで概要ですので、全てを理解することは不可能です。 が、雰囲気は読めますので、その雰囲気からいろいろと想像してみましょう。まず、9月23日に行われたのが、日韓外相会談です。その概要を見ると、このような一文があります。また、両外相は、旧朝鮮半島出身労働者問題や、慰安婦訴訟判決、その他の両国間の問題についてやり取りを行いました。その中で、 茂木大臣から、これらの問題に関する日本の一貫した立場をしっかりと伝達しつつ、韓国側に適切な対応を改めて求めました。チョン長官からは、これらに関し、韓国側の立場に基づく説明がありました。とのことで、しっかりと伝達、改めて求めるという言葉はありますが、要はお互いの立場に基づいて説明をするだけという、平行線以外の 何者でもないということがよくわかります。以前の動画でも申し上げた通り、チョン・ウィヨン外相はかなり荒れな人物なので、まあ正直、話しても無駄と茂テ外相も思っていたとしても不思議ではありません。この1日前の9月22日、午後5時40分から約1時間、日米韓の3カ国による外相会談が行われています。こちらの概要を見ると、 まず冒頭に、会合ではブリンケン国務長官からの歓迎の辞の後、最初の議題として北朝鮮を取り上げました。茂木大臣から先般の弾道ミサイル発射を含め北朝鮮による最近の各ミサイル活動は、日本、地域、国際社会の平和と安全を脅かすものである旨述べました。その上で茂木大臣から 北朝鮮の完全な非核化に向けて、外交的な取り組みの強化、安保理決議の完全な履行及び地域の抑止力強化の観点から、日米間の連携を一層進めていきたい旨述べ三者の間で認識の一致を見ました。また、拉致問題について、両長官の引き続きの理解と協力を求め、指示を得ました。とあります。 文大統領が国連総会で終戦宣言をと述べた直後の外相会談で、ブリンケン国務長官がまず真っ先に北朝鮮問題を取り上げ、モテギ外相もこれにこう、平和と安全を脅かすものであるとしているわけです。これに対するチョン・ウィヨン外相のコメントは掲載されておりません。見方によっては、ブリンケン国務長官とモテギ外相で示し合わせ、 終戦宣言などという馬鹿げたことを言う国とは話だぞできない。まずそのことをしっかりと国を指しておこうではないかという行動に出たとも取れる発言です。外務省のホームページにはもう一つ概要が掲載されています。そちらを見てみると、現地時間9月22日17時20分、日本時間23日6時20分から15分間、 国連総会出席のため、アメリカ・ニューヨーク市を訪問中の茂木敏充外務大臣は、アントニー・ブリンケンアメリカ国務長官と日米外相会談を行ったところ、概要は以下の通りです、とあります。実は先ほどの日米間外相会談のわずか5分前まで、茂木外相とブリンケン国務大臣は、日米だけで会談を行っていたのです。 しかもその時間はわずか15分。お互いどうすべきかはわかっている。最終的な確認だけしておこうとも取れる時間です。内容を見てみると、両外相は日米同盟を今後とも強化していくことで一致するとともに、先週発表された、米 A 号安全保障パートナーシップも踏まえつつ、引き続き自由で開かれた インド太平洋の実現に向けて、日米、日米豪印、欧州との協力といった様々な枠組みを通じて、同盟国、同志国の協力を深く求めていくことを確認しました。さらに、両外相は TPP を含むインド太平洋地域の国際秩序について戦略的な観点から議論を行い、その中で、モテギ大臣からアメリカの TPP 復帰を促しました。とあります。同盟国、同志国の協力とありながら、アメリカの同盟国であり、かつ一応は西側諸国に入っている韓国の彼女も出てきません。日本が韓国に対して、いまひとつ強気な態度に踏み切れないのは、アメリカの存在があるからという側面は否めません。アメリカにしてみれば、曲がりなりにも同盟国ですからね。 もしかしたら、アメリカは日本にまだ早いと止めているんではないでしょうか。今回の国連総会に絡み、米韓首脳会談を絶望するムン大統領を滋がにもかけなかったバイデン大統領、そして日米、日米韓の外相会談の概要から透けて見えるアメリカの韓国軽視の態度、これらを総合すると、アメリカは韓国が 決定打を打つまでは日本に、いずれ自滅するから時期を待て、と言ってるんではないでしょうか。かなり希望的観測が入っていると我ながら思いますが、それでもここ最近のアメリカの動きや数々の情報を見るとあり得ない話ではないと思ってしまいます。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、